あの頼まれると断れない性格なんとかならないのかなどうしたのでも。 家のことを自分でやってるなんてすごいですね意外です堀さんいやーん堀さんまた遊びに行ってもいいんですか 私じゃないわよ壮太が。